さあ、今日はモンストして遊ぼうかなー何があるんだろうね。えなんか変なの来た。え、何号外モンストニュースって何え、何, え, 何え、何、何え、何何何何すか何すか何すか何す か, 何すかはかまどえ炭治郎えかま、かまど炭治郎え え, え ど, うどういうことどういうことえおお、え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 やばい。モンスト×鬼滅の刃コラボ。第2弾。来ましたおめでとうございます。いや、めっちゃ楽しみにしてたんだよ。ほんとに。いや、2年ぶりですね。2年ぶりにモンストとコラボということで、僕、モンスターストライカーなんでね、ほんとに嬉しいです。ずっと待ってました。いやー、ということで、詳細についてはですね、こちら。はい、なんとですね。 えっと3月10日木曜日に開催するモンストニュース、まあ、YouTube のね、まあ、公式チャンネルで生配信いつもやってるんですけどもその中で、まあ、16時から、まあ、発表があるということで詳細ね、えー、チェックしたいなと思いますし、えー、校長忍とか富岡義勇さんとかあの辺もね新しく重心化回するんでねその辺も楽しみだしあと煉獄さんと渦井天元が新しくキャラクターでね ガチャゲンとして登場すると思うので、やばいっす。マジっすかほんとっすか あ, ありがとうございます。ほんとにありがとうございます。うーいや、ほんと3月マジで忙しくなるね。うん。いや、ほんと3月ね、<笑>動画のネタなかったっすから。<笑>動画のネタありませんでした。<笑>ありがとうございます。いや、3月はほんとモンストね、たくさん動画アップしていこうかなと思いますんで、皆さん、楽しみましょう。 鬼滅かけるモンスト。これマジでおもろいと思うね。いやーちょっとほんと楽しみ。ダキと牛太郎も来る<笑>ダキと牛太郎も来ちゃうんじゃない敵でね。ダキと牛太郎も多分来ると思うし。はっマジダキゲットできんのえぇ、ー、やばちょっと待って。ダキ欲しいいやしかも胡蝶さん胡<笑>蝶さん欲しいよちょっと。いや、待ってくれ。うーん。楽しみです。はい。でね、 あの僕のねボックスはどんな感じかっていうとですね鬼滅コラボ第1弾のね、えー、頃のね様子なんですけどもまずね胡蝶忍さん持ってるんですよねそうなんですよこれねこれがだから新しく強くなるっていうかねさら、まあ、に進化するっていうことでいやーこれちょっとマジで嬉しいね忍さんねボイスもねあるんだボイスもね3つあるんだ いいね<笑>このボイスもね僕引き換えてられないんですよねあの第1弾の時3つ目のボイスあ全部引き換えてたわで富岡さんね富岡さんもいるんだよねこれもはい新しく強くなりますんでマジででもどう強くなるんだろうねいやわかんないいやいやでもえ炭治郎だけわかんないけど炭治郎持ってないんだよね炭治郎多分ね あの、遊楽園ね、めちゃめちゃ強くなったから、相当強くなると思います。富岡さんとかも多分、重心化回避すると思うんだよね。うん。か, かっけ泣くな。絶望をす る, な, な, する な, な。そんなのは今することじゃない。俺が来るまでよく来られた。あとは俺に任せろ。いや、かっこいいね、マジで。これも強いからね。うん、だいぶモンスト界では、相当強い方なんで。 あの、富岡さんと忍さんは今でもね、使われてるぐらいなんで、本当にすごいいいですね。いや、あとね、図鑑行けばね、うん。あ、善逸とかもいいのか。善逸とかも強くなると思うんだけども、あのー、炭治郎ね。炭治郎が、これがね、あんま強くないのよ。うん。現段階あんま強くないのよ。だから、これかなり進化するんじゃないかなと思ってますね。そう、さっきのイラストめっちゃかっこよかったね。 あれ欲しいわ。ちょっと持ってないんだよね、炭治郎ね。う、未処置なんですけども。これが強くなると思います。で、そして善逸とかもいたよね。善逸強いんだよね。うん、善逸は持ってるんですけど、こんな感じで善逸ね。めちゃめちゃ強いっす。これは星4号キャラクターなんですけども。うん。4号の中では相当ですよ。うん。これね、ワンパンキャラクターだったからね。そう、これもさらに進化してくれたら、4号なのに、 そう、めちゃめちゃ強いから、前一。びっくりするぐらい強かったから、これも強くなると思いますし、あと、ねずこちゃんとかね、どうなるんだろうね。ねずこが、そう、配布キャラクターだったんですけども、この辺が、そうですね、新しいねずこの配布キャラクター。今回ねずこが、そう、ボインになってたから、オッパーがボインになってたから、そのバージョンのねずこがね、まあ、神かあたりで来るんじゃないかな。新しい進化形態が来るんじゃないかなと思ってます。楽しみですね。うん。 で、あと、イノスケですね。イノスケもいたんだけど、これもね、なんかしら、うん、進化が、まあ、神かあたりあってもおかしくないかなと思ってますね。まあ、第一弾キャラクターはこんな感じなんですけども、追加で、先ほども話しましたけども、あのー、ずい天元さんとね、うん、煉獄さんが来るんじゃないかなと思ってます。はい。いや、ガチャゲンね、やばいね。いやー、ずいさん、相当強いと思うし、煉獄さんに関しては、やばいんじゃないめちゃめちゃ強そうだよ。 うん、相当強いからね、煉獄さん。赤座とかも多分敵キャラで出てくると思うんですけど、その辺も楽しみですね。縁務も出てくると思います。はい、すげえだから盛りだくさんなコラボになりそうですね。はい、こんな感じで号外で発表されましたけども、詳細とかもね、えー、気になりますね。はい、ということで、えー、モンスト公式 YouTube チャンネル、えー、私、同時視聴ね、えー、しようかなと思ってるんでね、3月10日の4時より生放送しますんで、よろしくお願いします。はい、楽しみです。 久しぶりですね。<笑>生放送久しぶりだし、いや、こういった感じで、はい、動画撮るのも久しぶりなんで、嬉しいです。ということで、ネタが増えたんで、喜んでます。はい。<笑>まあ、そんな感じで、皆さんもね、えー、ぜひ一緒に遊びましょうということで、高評価、チャンネル登録、お待ちしております。バイバイ。制作制作ありがと う, あ, りがとうあなたたちあなたたち だか ら, だからできたできた鬼滅 を, 鬼滅を応 援, 応援しますしますま